オッケーオッケーチェズーテマレーオッケー、ネクスウィークのチェズーテマレー やややややね。<笑>そうやれ<笑> とりあえず、帰りのタクシーはないですが気を取り直して、ダイエットのためにプールへ向かいたいと思いますとりあめっちゃもう湯は雨。そして私はティーマパウ傘がないから、まあどうせ濡れるしいいかなと思ってただ帰りどうしようかな帰りタクシーねえんだなまあいいや とりあえ ず, あえずプールに向かいますプールの前でまずお金を払います一人500チャット50円ぐらいでなんかこのちっちゃいチケットをもらってこれを持ってプールに行きます。 でここで靴を脱ぎます。さっきもらったチケットをここにいる人に渡します。なんかどうやらここは一般開放が夕方の時間だけで、あとは障害者の水泳の選手の人が練習に使ってる場所みたいです。このざっくりとした棚に荷物を置いて泳ぎます。こんな感じ。なんか隠し撮りみたいになって。 すいませんね最初と最後に更衣室でシャワーを浴びますここが更衣室兼シャワールールムです割とちゃんと壁ついてるしシャワーだし上等かなって思ってるんだけどこれでもシャワーじゃなくてなんかホースみたいな感じになってるんだけどねでもちゃんとこうやって個室になってるだけすごいかなって思います とということでミッキー、ミャンマーでこんなプールで泳いでるんだなと思ったらぜひ、いいねをよろしくお願いしまーす。